お花紙で桃のつぼみと若葉を作る方法です。開いた花の作り方はお花紙で作る桃の花をご覧ください。開いた花を使って開きかけのつぼみを作りましょう。緑色のお花紙を細かくちぎっておきます。ここでは。 ウグイスを作った残りのお花紙を使っています開いたお花を裏返して液体のりをつけ緑のお花紙に押し付けます余分なお花紙は取っておきます花の中心に色鉛筆の先を当てて包み込むようにします緑色の部分を持って色鉛筆を引き抜いたら花の根元を くるくるとねじります根元を持ったまま花びらをきれいに開いて根元の部分を指と指の間に入れて固定します真ん中にビー玉を入れてぎゅっと握り込むようにして丸みをつけます指先で形を整えてビー玉を取り出せば開きかけのつぼみの出来上がりです まだ硬いつぼみを作るには、花を作った後の切りくずを使います。広げて半分にちぎってから、手のひらに水のりをつけ、コロコロと転がしていきます。ちょっと細長くしたら、指先でしずく型に整えます。 尖っている方に水のりをつけて、緑のお花紙をくっつければ、硬いつぼみの出来上がりです。これで硬いつぼみから開いた花まで三種類の花の準備ができました。次は桃の若葉を作りましょう。緑色のお花紙を半分に咲きます。 これを3回折ったら、細長く4つに切ります。さらに角と角を結ぶように細長い三角形に切ります。これを重ならないようにバラバラにほぐしておきます。保湿性のあるクリームを手につけると作業がしやすくなります。 尖っている方を上にして2、3枚重ねます。指先に液体のりをつけて、根元の広いところをつまむようにしてまとめます。これで芽吹いたばかりの若葉の出来上がりです。枝のところに木工用ボンドか液体のりをつけて貼り付けて飾りましょう。